参加は、森岡サンサウンドに出場回数30回以上であり、総勢約100人での参加となります。参加者は、会社職員をはじめ、職員の家族、音の引き先、お客様と幅広く構成しております。 Okay.